こんなにゴールデンウィークをありがたいと思ったのは初めてだな会社に行かなくていいってだけで楽しいぞよし明日も明後日も遊んで満喫しちゃうぞでもゴールデンウィークが終わったらうん<笑>